ーーそして一体の仏像が消え犯人からの挑戦状が仏像を取り返したのはどないすみに来るんや約そして再び起こった殺人事件と雑誌の取材が重なり案の定カッタハが捕らえられてしまったこの娘を預かった1時間後鞍馬山の玉竜じゃ来い身の代金かいくら用意しろっちゅんや5000円だ良心的じゃねえか はっそのころトマス・シンドラーは工藤は今<音楽>ドライするん<音楽> そう言うと思って掘っているっとっいたで、ね、<笑>ババーーハハローババハロー果たして犯人の正体その画面の下に隠された素顔とはシリーズ第7弾史上最高のクライマックスが待っている 実はこの能面2 5 0キロある俺のこのは 500kg だ劇場版名探偵コナン迷宮のクロスロード、うん